皆さんこんにちは。星取り写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。元い微動雲台芸人の成沢博之でございます。微動雲台というのが、こういうポータブル赤道儀を使用した時に使う専用の雲台のことを指します。このポータブル赤道儀を使って重たい機材や望遠の撮影、天体写真を撮影するときは、カメラ用の雲台だとガタが出て壊れてしまうので、専用の微動雲台を使ってくださいというお話をしました。 それに適合するというか、まあ、今までご紹介したのがまず1つ目がこちらのビクセンの曲軸微動雲台こちらがまず1つ目、はい、ご紹介しましたそれから次にご紹介したのがウィリアムオプティクスというメーカーのですね曲軸微動雲台でございますこのビクセンの曲軸微動雲台がね、えー、海外の工場で作ってるんですよでこのウィリアムオプティクスの微動雲台もこれ台湾のメーカーなんですね なので、まあ、コロナ禍の個人生ですね、よく欠品をするということで、視聴者さんから、あの、他にもおすすめの雲台ないでしょうかということを言われておりました。そんな中、今日ご紹介したいのがこちらでございます。まさしく、微動雲台業界のリーサルウェポンと言っていいんじゃないでしょうか。K-Astek というメーカーの微動雲台でございます。このメーカー、国産でございます。日本国内のメーカーさんなんですね、K-Astek さん。 これすごくいい雲台なので、えー、まあケアステックさんの紹介と と, ともにこの微動運転紹介したいと思うんですけどもう一つ分かってる人だから使える微動雲台というかものがあるんですよそれがこれですこ れ, これが微動運転の代わりになるんですよなので今日はこの2つですね XY60 微動運転とこの何かよくわからない、えー、このパーツについてご紹介したいと思います それではいってみましょう。 ヘアステックさんっていうのは微動雲台とかあと天体望遠鏡の専用パーツ全国にある天体望遠鏡の専門店さんで取り扱いのあるメーカーさんですからあの川野さんっていう、えー、すごく、えー、名物おじさんっていうか、えー、業界の有名人の方がいらっしゃいまして私もねすごい可愛がっていただいてるんですよ、えー、その河川野さんが、えー、実際に作業をされて一個一個丁寧に作ってらっしゃいます このケアステックの XY60 ですけど実はですね3つのパーツかなが今くっついてる状態でございますこの上のアルカスイーズクランプこれがまた別売りなんですねあとねこのレバーもね2本これも別売りになってますえっ、ー、とまあこの上にね取り付けられるアルカスイーズクランプ別のやつも取り付けられますよっていうのが、まあ、別売りになってる理由だと思うんですけども、まあ、純正の方がいいかなこのねネジ穴2つで えー、とこうロックできるものが、まあ、ベストだと思いますこのネジとネジの間がやっぱりアルカスイスクランプによって違ってくるので合うやつ合わないやつあるんですよそういう意味では純正品を購入するのが一番いいんじゃないのかなと思います、はい、だから XY60 本体にこの上のアルカスイスクランプとあと最後にこうキュッてね キュッて締めてめ固定できるこのクランプレバー2つがついている状態がこれですよというのを間違えないようにしてくださいいろいろな曲軸微動雲台こうやって紹介してきましたけど、えー、何が違うのかというのをご説明したいと思いますこのビクセンの曲軸微動雲台一番こう背が高いですね、はい、背が高いです 赤道を三脚の上に赤道儀を設置する場合っていうのはポータブル赤道儀から下の部分を腰って言いますねで赤道儀から上の部分を首って言いますでこの首も腰の部分も基本的には背が低くて低重心なものが好まれます、まあ、そのバランスとか堅牢性とか風が吹いた時 の, そのブレーキ方とかねそういうのが、えー、リスクが少なくなるのが低重心っていうことなんですね まあ、手重心であれば何でもいいですよっていうわけでもなくやっぱりそれは用途に限られます例えばこの、えー、ビクセンの曲軸微動運転非常に腰高ですねこの3つの中では一番背が高いタイプの微動運転になりますが背が高い分角度がこうつけれるんですよ なんか真上向けたりとかもできるんですね、赤道儀を。まあそういう、えー、なていうかカメラ用雲台的な、えー、役割もできますよっていう話が一つと、えー、それから極軸微動雲台として使用した場合、この上に赤道儀を乗せるわけですから、この角度が北極線の高さになるわけですね。なので、こういうふうに角度がここまでつけれるっていうことは、日本以外の国に行ってポータブル赤道儀を設置するときでも、 えー、その角度がつけやすすいですよグローバルな雲台ですよっていうことなんですね。というわけでその分腰高になっています。でこのビクセンの微動雲台とは違って、えー、こちらのウィリアム・オプティクス製の微動雲台ですがこれも上に向けれないわけじゃないんですけど上を向けようとすると、まあ、このネジがね干渉したりするんですよね。だからあまり えー、と北極圏というか高度の高いところには向いてないですよというものが、えー、こちらになりますさらに背が低いこのケアステックの XY60、えー、これはですね基本的には日本国内で使うことを想定したものというかそんなに日本と北極線の高さが変わらないところで使用するのがいいと思いますでこれもね、えー、真上向けれない 向けれないわけじゃないんですけどやっぱり向きをするとこうネジがね干渉してあんまり上に向かないんですよ私この間、えー、とアメリカ行って撮影旅行ってきたんですけどもアメリカって北緯そんなに日本と変わらなかったんですよ私が行ったそのユタ州っていうところはねあんまり北緯が変わらないのでこれで全く使用することは問題ございませんでした今紹介したねこの2つと比べるとこの XY60 は低重心で非常に安定しててちっ ちちっゃいですよねこれねちっちゃいですだから持ち運びもすごく便利だっていうのが特徴になると思いますじゃあこの XY60 実際ちょっとつけてみましょうかはいまずは曲軸微動運転をつけていきましょうこういうふうにねつけていきますここのネジ2本ここを回すとこうネジの押し引きで稼働するようになってますこの辺は今までの曲軸微動運転と変わらないですね でこの今、レバーつけてるんでストッパーのレバーつけているのでこれを緩めてですね、えー、ネジを押し引きすると今、これ左に回っているのが分かります。左に回転します反対方向に回すと右に動いていますね。でこれ両方のネジ、えー、使っているのはここのねここの部分を見ていただければ分かると思うんですがネジとネジがこう押し付け合うことで固定できるようになっています。 だどっちかが締めると、どっちかを緩めなきゃいけない。そうすることで、こう微調整が効くっていうことです。で、同じく、ここの、えー、ネジを押し引きすると、今度は上下ですね。上に向いたり、下に向いたりっていうことになきます。曲軸合わせをして、この辺でいいなと思ったら、このクランプレバーをこう締めれば、えー、固定ができるということですね。 で、今ですね、この雲台のちょうどいい例だな、この雲台のこの部分の 水, 水準器ついてるんですけど、ここにね、今、干渉しました。ここを引っ張るとね、こうい う, うに引っ張ると、角度を変えることができますね。でこれで、まし締めができますよってことですね、はい。基本的な使い方はえこれだけになります。で、この上に、えー、と赤道儀を乗せていきましょうか、まあ。ポラリエ U を乗せます。ポラリエ U はここがアルカスイス。 仕様になっていますのでえここがストッパーになってますので、まあ、これを緩めるとこのアルアッタスイスのストッパー部分がこう動きますでここにこういうふうにポラリエ U を差し込みましてそして回していくとはいそうするとえしっかりと固定ができましたですねあとまあこの上に カメラを載せていけばいいですよっていうことですね。低重心だし、小っちゃいのでまあ、コンパクトで持ち運びが良くて、しかもめちゃめちゃ丈夫なんですよね。全員すごいがっちり止まるから、やっぱりその今まで紹介した微動雲台と同じく非常に安定感は抜群でございます。微調整をする時の、この動きもすごくスムーズだし、使いやすいですよね。やっぱね。 XY60 の紹介は、まあ、ここまでになっちゃうんですけど今日もう一個紹介したいんですよ最初に言ったこれねこれ不思議でしょうこれは何かというと35度だよね35度の角度がついているってやつなんですよこれちょっと使い方をご説明したいと思いますさっきのこの別売りのアルカスイスクランプと組み合わせて使います これね、ちょっと商品名忘れました。すいません。えー、とこれからこの動画ではちょ35の台座って呼びますけど、ちゃんと商品名出しておきますから。すいませんね、川野さん。<笑>えとこの台座にですね、この、えー、ア, ルアルカスイスクランプを同じくこういう風に、えー、装着していきましょう。まあ、これも市販のやつで付けれるんですけど、やっぱりネジ穴の大きさとかね、えー、こうネジ2本止めで止めるとこの、ここがねあの、カチッと止まるから、 ネジ1本などどうしてもね、ぐるんと回転しちゃうんですよね。それが危ないんでね。はい。こういう状態になります。この上に、こいつをつけまして、はい。この上に、こいつをつけまして、この上に、もうわかりますよね。こうやってね、ポラリエを乗っけていくと。と角度の調整は、こっちの方、こういうね、こういう別の機器でやりますよっていう、人向けのやつですね。日本国内で撮影すると、まあ、 えー、例えば東京から福岡ぐらいの、えー、その横のラインで撮影する場合っていうのは、まあ、基本的にはその34度35度の北緯の県内なのでこの最初から、えー、この角度のついてるやつを使って水平取れば大体そのぐらいになりますよねっていうことなんですよあとは微調整は、まあ、ちょびっとやってくださいみたいな感じですねこういうやつではいやってくださいっていう感じですだから本当にえっ、ー、とに赤道儀の扱いが分かってる人というか ちょっと機材をコンパクト化したいという方には、えー、このパーツはすごく良いと思います。まあ、こういうですね、アイディア商品ですよね、えー、いわゆるアイディア商品を出している、えー、ケアステックさんのホームページ、一応リンク貼っときます、共、え、栄、ー、産業さんや天文ハウス富田さん、えー、をはじめとする天体望遠鏡の専門店でもお買い求めいただけますし、あとはケアステックのダイレクトショップですね、に注文することもできます。 ケアステックさんのダイレクトショップの場合はあの普通のネットショップみたいにポチッとするような感じじゃなくてメールをして買い物をするような感じだったと思います。で川野さん自身は、まあ、最初に言ったとおり1人でやってらっしゃいます。1人でいろんなものを作ってらっしゃいますので欠品する時もあるんですがこっちの海外で の工場で作っている海外のメーカーの商品と比べると日本でえ国産で作ってる分まだそのなんか回転というかね入荷状況も安定すると思いますし何よりその日本の職人さんが作っているっていうねそういう安心感はすごいですねこの XY60 はねほんとねちっちゃくてコンパクトで丈夫で、まあ、申し分ないですよ本当。 はい、というわけで、えー、と今日は以上になります極熟微動雲台業界のリーサルウェポン k a s t ックの XY60 とあとこの、えー、35の台座の<笑>紹介でございました、えー、皆さんもぜひですねこの k a s t ックさんのいろいろなパーツ本当に手のなんかゆいとこに手の届くものをたくさん作ってらっしゃいますので、えー、これを使ってですねぜひとも星空の写真撮影ライフを楽しんでください それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。